で頼めるんだね、うん、すいません<笑>中にはねこんな感じの具材入ってすぐ出てきましたねちょっとますこれ同じ感じでビビンバにする、うんだね 잠시만기다려주세요감사합니다 わかんない。 好きな人はさ、なくほど悔しいんだなって思ってさ。久しぶりの壮大もんだ。 Thank、you フリンターがないじゃないですか。フリンターがないじゃないですか。フリンターがないじゃないですか。フリンターがなたじで Uh. じゃちゃんチキン絶対こんなに食べれないけど頑張って食べれるだけで食べるいただきます